はい、正月。2か所目は豊後森機関庫公園にやってきました。それでは行ってみましょう。 高加県の四面町から寄贈された96型の説明板ですでは96に行ってみます さすがにお正月だけあって清浄期が掲げられております四面町にあった頃はかなりボロボロで私も危惧していたんですがだいぶ塗装は定期的に。 塗られているようでありますこれがテンダーブですね失礼、キャブですで、こちらがテンダーブこちらが テンダー部後部ですじゃあ反対側です、はい、再整備されているようで綺麗になって良かったです 部品もだいぶ欠品もなくて安心しましたやはりゆくゆくはコンプレッサーを積んで走ってもらいたいと思います こちらがターンテーブルです。まあ可動するかどうかはまだわかりません。 ただ運転台を見るとかなりボロボロなのでまあおそらく動かないのかもしれませんでここはラウンドハウスですやはり 数台でも蒸気機関車を持ってきて入れていただきたいと個人的には思います。 ではお正月休みです休みで空いていないけどミュージアムの方まで行ってみます。 分後森機関庫駅これはミニ列車が定期的に動く機関庫のようです。 文森ミュージアム今日はお休みのようですが100円で入場できるようですこちらも昔の職員の 職員室に使っていたのかと思われます。では以上です。